今こそここにいる。大量 笑顔の花が咲きますように色々な場所で踊ってきました海の安全と最良を願い出会った皆様のご健康とご多幸を祈り続けてまいりました今回で一六夜さこり大量連はラストステージ ます 皆様は私たちの宝物です決して忘れません本当にありがとうございましたありがとうございました感動のラストステージをありがとうございましたもう一度大きな拍手お願いしますそして続いて登場するのは 宮城県南三陸を三陸町を拠点とする街道慰謝料の皆様です。東雲の空よ椿咲く島をタイトルとして演舞いたします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。南三陸町。